おはようございます。久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりが務めさせていただきます。よろしくお願いします。最近、ゲーム画面の録画環境を復活させたので、こういうテスト動画を作ってみました。あまり、長い動画になると見る方も辛いと思うので、長くても、3分程度の動画になるようにしたいと思っています。それで続けられるようなら、Vlog 形式みたいな形で、動画をアップロードしてみたいなと考えています。というわけで、今私がいるのは、 超大人気オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10の世界です。以前投稿した TQ10 動画では、2 7000回以上の再生数と高評価をいただきましたが、それを超えようとか考えるとしんどいことになると思うので、適当にやっていきます。今、アストルティアでは、第5回フィッシングコンテスト、本マグログランプリが開催中ですので、この後、旬の本マグロを釣りに行きたいと思います。その時の様子と、グランプリの結果については、今後の動画でお伝えできるかもしれないし、できないかもしれません。